海外ですね、ベイルートで硝酸オモニウムの爆発事故があったみたいであの関連の動画がね結構視聴されててあと「硝酸オモニウムでスーってどういう物質ですか?」って質問結構あるのでちょっとこんな風に解説動画を急に撮ってみることにしましたただあの爆発物についてねあんまり動画で話すのはあんまり好ましくないのであくまでどんな効果が起こるよっていうような。 解説にととどたいと思うんですけれどもまずこの硝酸アモニウムなんですけどこの化学式ですね硝酸イオン、ね、アンモニウムイオン、ね、イオンからなる物質なんですけどあのこれ硝酸アモニウムなんですけども確かに試薬瓶にですね火器衝撃注意と可燃物接触注意ってい う, う注意書きが書いてあるんですね。 ねまあ、取り扱いにあの注意をする物質なんですねでえっと硝酸ンモニウムの、えっと、分解反応大きく分けて2つあるんですけれどもあの、まあ、上の式はですねこれは比較的このマイルドな条件で、ね、触媒とか使ったりゆっくりこう加熱なんかして起こる分解反応なんですけれどもまあえ、まあ、これ小気ガスとしても知られてるんですけどまあこれ一番目の。 あの反応ではなくて今回の爆発に関係するのはこの2の2番目の反応だと思いますね割と強い条件熱とか圧力とかですね加わっていると200度を超えるとこのような分解反応が急激に進むというふうに言われています。えーと まあ、あの窒素を含むでですねで す, ねですねねこれ N よ窒素を含む化合物って取り扱いに注意をするものが多くて分解した後あの窒素ガスですよねあの急にこう体積がボンとこう増えるそれからこの物質の場合は酸素も発生して、まあ、あの可燃物にこう接触したりなんかすると急激にこの分解反応があの発生した熱で進んていくというようなことが 起こるわけですよ、ね、ま あ, あの単独でその、まあ、これ主役こっちに取ってあるんですけど単独で扱う場合ねこれ開放空間で扱う場合はねそんなにす、えっと、るほど危険なものではないんですけども、えっと、こう密閉した状態で加熱したりですとか衝撃を加えたりすると、えー、爆発力がこう増すということが考えられます。 はいえー、と丸野さんはあの高校の教科書なんかでよく、ね、あの反応熱、吸熱反応なんかで、ね、使われる熱間工程式なんですけど、一般にはこっちの3番の方がねあがなじみが深いんじゃないかなというふうに思います、はい。それでは、あんまり好ましくはないんですけども、この硝酸アンモニウムが、ね、どんな性質を持っているかっていうのを示す、えー、簡単な実験をちょっと紹介したいと思います。 大したもんじゃないんですけどもまずあの衝撃についてどうかって話なんですけどもこれはあの 紙, 紙みたいなもんなんですけどもね結晶をちょっと結晶を少量取ってですね紙にくるんで叩いたとしましょう あ, のあんまり期待しないでくださいね実はそんなこう叩いても ハンマーでね叩いても即こう破裂するとか爆発するとかそんな感じそういうことは起こらないとですね起こらないんですね衝撃に弱いって書いてありますけどもそれからこれガスコンロなんですけど蒸発皿にやはり硝酸アンモニーブほ ん,、ねうんと少量です。 加熱しますけど、まあ、200度過ぎるとね溶け始めて分解するんですが、まあ、直ちにそれで危険かっていうとあのこういう開放状態であればねあの有点に達すると溶けて、まあ、分解するっていうだけで、えー、そんなに急激な反応が起こる感じはしないですねただしこうやってこ の,、ね、あの密閉区間の試験管みたいにねこの状態で置くと、えー、急激に分解反応が進むことは十分に考えられます 今、溶けてきたんですけどまあ目に見えて何か起こるってことじゃないんですけどあのまあ溶けるなと、ね、溶けるなっていうことでね煙出てきましたねそこにそれでですねここにもしですね可燃物、まあ、これ脱脂綿なんですけども 脱脂面なんですけどね、可燃物こうやって触れますと、まあ、急激に反応が酸化反応ですね多分あの条件をよければ火がつくと思うんですけどもち ょ, ちょっと煙ってきたので止め 一, 回一回ちょっと止めますけ、ね、ど、まあ、今あの少量の脱脂面をこう加熱した状態でね融解した状態でこう触れさせたら。 わーっとこう煙が出てきてこう火はつきはしませんけどもねこれがあの、えー、っと閉鎖空間こ う, こういうね容器の中でねこうやって加熱なんかすれば割と爆発的に反応進むんじゃないかなってことは分かります。まあ、あのンン事件でできあのおでお見せききのはこのののこぐらいのレベルなんですけども、えー、よくあの、ね、さっきあの丸3番目の あの反応式で紹介してね、学校の実験の中でもよくあの扱われるのが安全な実験として紹介されるのが実はこっちがメインなんですね。急熱反応で急熱反応でね、急にあの水温があの下がると低下するというような実験で紹介されることが多いですね。えー、硝酸アンモニウム結構な量入ってるんですけども。 水を入れますと、えっと、ちょっと見にくいんですけどあの、ねまあ、室温なのでだいた2 0十度ぐらいだと思うんですけど、ね、これを硝酸アムリウムの結晶が入っている方に注ぎますと非常にこう雑な実験では申し訳ないんですけどえっと、えっと、この。 吸熱反応の動画は別 の, えあの動画でもね紹介してるのでまあついでの紹介になっちゃうんですけどぐんぐん温度が下がっていってえそのうちマイナス1 0度ぐらいになっちゃうと思うんですけどだいぶ冷たくなってきてこの辺があの氷が張ってきて水蒸気がですね氷になってガリガリっていってこの発泡スチロールくっついてくるんですけどもまあまあついでの紹介です。 今3番目のね、あの溶解熱の、まあ、関連実験を紹介したんですけどね、まあ、安全に使えばね、そんなに、普通に使えばあの安全に使える主役であるということを示したかったとっいうだけです、はい、以上です。